でしょうか？さあ、おかげさまでチューズデーでございますね。火曜日さあ元気に起きてますか？<笑>私ね、あの元気に起こさせていただきました。今日もね起き上がれてとっても嬉しいです。皆様いかがでしょうか？起き上がれるだけでもう奇跡だからね。<笑>奇跡ですよ。元気にね。あの起き上がれるってことがどれだけ幸せなことかってことをね。皆さんあの知って？て いいいてて幸せを日々感じていきましょうということとこで愛してる大好きありがとうの言葉を、えー、ご自分のボディと周りの方々周りのお部屋の皆さんにもお声がけしながらする素敵なストレッチが「ありがとうストレッチ」でございます今日も元気に「ありがとうストレッチ」いってみようー<笑>はいということで私ねもうねこの時期ね 最多機突入しておりますからねこの「ありがとうストレッチ」さんをやらさせていただけるこの時間この時間が私の最高の、えっと、癒しの時間でございます<笑>ここにあ倒れた<笑>さあ皆様見えてますでしょうかえっと私の方ではこのこれ始まってるようになってますねなってますので大丈夫だと思いますいやほんとこのね「ありがとうストレッチ」が私の癒しの時間 もうこれは毎日、日々やりたいんですけど、なかなか今ちょっとお忙しい時期でございますね。多忙期突入。多忙期が終わったら毎日やりたいです。あ、おはようございます、花さん。おはようございます。いらっしゃい。さあ、やりましょうね、今日も。シスター、もうこの時間が取れるだけで本当に幸せです。ありがとう。ストレッチができるだけで幸せ。本当。はい、では始めてまいりましょう。 えー、ではビフォーアフターですので足を前に出していただいて両方の手を前にしていただいてチェックしますどうぞうーちょっと今日ねあね踏んでる暇がなかったのでちょっと硬いですよ皆様どうでしょうかはいお膝の後ろはどうでしょうかはいおはようございますそうか分かりましたこのこの言葉がここにあるとコメントが読みにくいことが発覚しましたこっちに置いとくちょっと待って ここの辺この辺この人この辺あいいですね、絶対ぶつからないこれ、ね、絶対ぶつかるけど、はい、ではこうしていただいて、ははいでですかでは左足さんの上に右足を乗っけていただいて、指をぐいっと開いて、ぐいぐい動かしながらいきましょう。<笑>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 はい、で手足さんをグ ッ, グッと握手さんです足の甲をお持ちいただいたらつま先さんをねじります臓筋絞るようにどうぞせーの愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でナイス、はい、では突きまずの下側を持ってねじりますせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイス はい、ではくるぶしさんを持ったら足を、えー、振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下に振って愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではぐるっと大きく回しますちょっとお膝を待ち上げてもいいですせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる肘を大きく回してボディごと使ってます反対回し愛してる大好き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 はい、ではこの右足さんを、えー、と下ろしていただいて左足さんは後ろでございます右足のふくらはぎが、えー、床の方にく、ね、っつく感じでお願いします、はい、はよろしいでしょうかでは体重乗っけてキュうりの塩もみさんいきましょうせーな愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好き笑顔でねはい、お膝のちょっと上ですけっかいさん体重乗っけてせーの 愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイス内ももさんどうぞ愛してる大好き体重を乗っけてボディごとをゆすってね愛してる大好きお肉さんもしっかりゆすりますよナイスです、はい、ではその両方のお膝さんを立っ て, てひっくり返します で右足さんのふくらはぎ外側さんはもみますよ。せーの。愛してる、大好き、ありがい、笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではまた右足さんを立てます。左足さんは右足さんの下に置いてください。右足さんのふくらはぎ下側を親指さんでもみます。せーの。愛してる、大好き、ありがい、笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。 はい、では膝のちょっと下ですグーでゴリゴリ膝下ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスお皿周りゴリゴリ愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスではももの下をゆさゆさはいももの下にぐさっとさしてゆさゆさせーの 愛してる大好き、ありがい笑顔でね愛してる大好き声出してどうぞはい、内ももさんがっつり持ってゆすりますせーの愛してる大好き、ありがいゆすってね愛してる大好きゆすりがいたっぷりはい外側ですはいぐさっと持ってせーの愛してる大好きがっつり持ってゆすってねはい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 愛してる大好きもう一回ちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい小足さんを伸ばしますではももの上さんを肘でグイグイあれは手でもいいですせーの愛してる大好きいたたたたはい愛してる大好きはい思いといきましょうここからついて愛してる大好きありがとう」 愛してる大好き、ナイス。はい、ではこの足を後ろに畳みません。<笑>畳みません、まだです。つま先を膝内側にして、ももの横さんです。せーの。愛してる大好き、ありがとう。はい、愛してる大好き、笑顔でナイス。はい、ではこの足さんの上に左足さんのくるぶしをね、のっけます。で、くるぶしでしごきましょう。せーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエッド愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはいではやっとこれを落して反対足を後ろに畳みます反対足右足が後ろ左足が前ですではえっと右の腰骨に手を置いてこれをグッと落として。 腰コグイグイせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きワンモアエイトはい愛してる大好きありがとうはい愛してる大好きここもしっかりほぐしてねはいでは背筋を伸ばして右足さんの違う左手さんを左足さんの膝のちょっと前この人ちょっとおっしゃる はい、そして、えー、腰, 腰、お尻ペたに右手さんを置いてこの右手で骨盤を転がしてください、はい、後ろに行ったときは丸める背中を丸める前に行ったときは背中を反る感じで骨盤を転がし行いきましょうせ後ろからせーの愛してる大好きありがとう斜め前に転がして、はい、愛してる大好きありがとうは愛してる大好き笑顔でナイス はい、では左手さんを左腰の横右手さんをぐさっと刺してで、骨盤をねじります背筋を伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスいいです手を頭の上で丸はいでは皆さんいいですご賞味くださいせーのいいです Thank you so much! はい、ありがとうございます。右手、右足さん終了。はい、チェックタイムです。before を測ったからね、after を測ります。はい、右手さんどうぞ。ああ、だいぶ下まで行きました。左足さんはどうでしょうね、まだちょっと背中が高いけど、右はしっかり行きました。はい、ということで、どうでしょうちょっと水分取ってください。吸気タイム。しっかり水分を取ってきますよ。うん。 足さんの変化があったら、書いてみてください。コメント書いてください。ちょっとシスター、タオルさん。タオルさん、いつも汗がきましたよ。はい。汗ばむ季節でございますよ、これ。ね。湿度さんも、今日はね、お高いでございます。関東地方。<笑>朝から雨さん降ってます。昨日はすごい良いよお天気だったのにね。 ああまあ日々いろんなことがありますけど何があってもいいですはいありがとうございますおさあでは反対側さん行ってみますよ左足さん、はいでは一緒にありがとうレチ行ってみようああさあではですね左向きまあどっち向きでもいいんですけどえここで大丈夫 はい、こんな感じで。これちょっと前にしようか。よいしょあ。ちょっと待って、こう。はい、いいですね。はい、では足を伸ばしていただいて、左足さんを前、はい、コメントさんいただきましたかちょっと見てみましょう。右足伸びましたよね、はなさんね。良かったです。私も伸びました。はい、では伸びしのたっぷり あこの掛け声はねシーが伸びしろって言ったらたっぷりって答えてください<笑>急に来ますからね<笑>急に来ますはいでは足を伸ばしていただいて左足さんチェックこんな感じ、はい、右手さんはちょっといってると思うよはいでは右足の上に左足をのっけます。て指さんを開きますでグイグイ動かしますよせーの愛してる大好きありがとう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 はいつま先ねじっていきましょう雑巾絞るようにどうぞせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスはい土まず下側です足首ねじりますせーの愛してる大好きありがとはい愛してる大好き笑顔でねはいくるぶしをまた足を振ります せーな 愛, せ 愛, せ愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、お膝をちょっと持ち上げたら肘を大きく回しますせの愛してる大好きありがとう汗かいた愛してる大好き反対回し、はい、愛してる大好きありがとう笑顔でね 愛してる、大好き、ナイスでは背筋を伸ばします。 ボディをちょっと倒して両足アップチャレンジコーナーね両足アップ両手もアップ両手両足フリーどうぞせーの愛してる大好きありがとう声出してワンモア、エイト愛してる大好きありがとう愛してる大好き貯金のポーズでキープチョキーさあいかがでしょうかは手を頭の上で丸両足ちょっと足を曲げてどっちか伸ばして画面の方を向いていいですご賞味くださいせーのいいね。 ですはい拍手<笑>さあシスターもねやってないとちょっときついですよはいゃあ団体が左足のふくらはぎをですねもうほんと毎日やりたいでございますはいでは左足のふくらはぎさんです体重のけてグイグイ動かしましょうちょっと待ってねはいグイグイ動かしますはいせーの愛してる大好きありが笑顔でね 愛してる大好きナイス膝のちょっと上でございますキッカイさんぐいぐいせーの愛してる大好きあり笑顔出 て, て愛してる大好き内ももさんどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス ははい、ではこのお膝さんを両方立ててひっくり返します両方ともひっくり返して左足のふくらはぎ外側さんですせーの愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好きナイスはい、では左足を立てます右足は左足の下に置いて 左,、えー、い左足のふくらはぎさんを親指でもみほぐしますせーの 愛してる大好きありがとう。はい。愛してる大好き。笑顔でね。はい。膝のちょっとしたグーでゴリゴリします。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。膝上目ぐいぐい。ひの上です。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。ナイス。お皿まりゴリゴリ。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。 笑顔で、ナイスはい、そしたら、ももの裏側でございます。ギョサッとさして、ぐいぐい。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ももの内側です。せーの。愛してる、大好き、ゆすって、ありがとう。盛大にゆすって、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、もも裏側もゆすります。せーの。 愛してる大好きありがとう。愛してる大好きゆすってね。はいでは膝の裏をぐいぐいやります。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はいでは膝さんち上げてブラブラします。膝下ブラブラいきましょう。せーの。 ちょっと下にずらして、せな、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好きって何日ちょっと下にずらして、せな。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、ではこの手を離したら、お通しで。えっ、ー、と、ももの上をぐいぐいします。もも上ぐいぐい。せいの、愛してる大好き、ありが、肘で、肘でも手でもいいです、大好き。 ここからツイート、ワンモアイト行きましょう。愛してる、大好き。よくほぐしてね。はい。愛してる、大好き。笑顔で、ナイス。はい。では、つま先を膝を内側にして、ももの横をほぐします。せーの。愛してる、大、痛い。ありがとう。痛くてもいいです。愛してる、大好き。ワンモアイト。はい。愛してる、大好き。ありがとう。 愛してる大好き笑顔でナイスはいではこのももの上にハタガのくるぶしさをのっけてしごきますよせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きワンモアイット」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイス」 やったね。はいではこれをおろして反対側左足さんを後ろに曲げます右足が前ですよ背筋を伸ばしたら左の腰骨のところにぐっと体重を乗っけて腰の横をぐいぐいほぐしますどうぞせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きももえいとはい愛してる体重乗っけてももの横をほぐしますよ愛してる大好き ナイス、はい、背筋を伸ばします。右のお膝さんの横に右手を置いて骨盤転がし左手さんは左のお尻っぺたで左手で腰を転がす感じ、はい、前に行った時は背中を反って後ろに行った時は背中を丸めておへそを覗く。はい、では後ろからいきましょう声出してどうぞせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き盛大に転がしてはい愛してる大好きありがとうそう背筋動かしてやってますよナイス背筋を伸ばして最後骨盤をねじります右手さんは右の腰の横にぐさっとさしてボディを伸ばすそして腰を回しますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で上回っと愛してる大好きありがとう 愛ししてる大好きなでででですすは両足骨盤転がしこっち側を持ってみます、はいではマットさんを、ね、手筋を伸ばして骨盤を立てますで手はももの後ろを持ってください。 後 ろ, に行った時は後ろに行った時は骨盤を倒しておへそをのぞく前に行った時は背筋を反っておへそが床が向く感じはい、後ろから行きましょうせーの愛してる大好きありが盛大に愛してる大好きありがわもえた愛してる大好きありがう愛してる大好きナイスでは最後 クイックですねこの位置で骨盤を転がしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがと う, がとうナイスでは両足をせ筋を伸ばしますはい、最後いいですポーズいきます両足上げますどっちか足上げますでは手を頭の上で丸く画面の方を向くそして皆さんいいですご唱和くださいせーのーいいでーす はい、拍手その位置で<笑>はいありがとうございますさあ今日のミッション達成いたしましたよありがとうストレッチいかがでしたでしょうか背筋を伸ばすとね腹筋背筋ちゃんもしっかり鍛えられますよどうですかはいありがとうございますでは最後チェックタイムです両足のね変化を見ていきましょうでは両足伸ばしていただいて左手さんどうぞこの先あ終わりましたねはい右手さん またいぶおりましたね。いいでございます。とってもいいです、はあ。膝裏の隙間もね、減ってきてると思いますよ。はい、では。いかがでしたでしょうか。いいです。できました。いいです。できましたか。お、ほしさん、できましたか。素晴らしい。ありがとうございます。<笑>いいです。できるの結構すごいですよ。ししたすごい。ありがとうございます。<笑>あのさ、ありがとうございます。 アナさんもすごいです、本当に。さあということで今日も無事にありがとうストレッチできました、ありがとうございます。さ告知ですけれどもシスターの自宅でパントマイム略してタックパンあの、ズームで今、無料特別無料開催してますのでね、パントマイムチャレンジしたい方ぜひぜひお申し込みください、QR コードこちらに載っております。あの今度6月はね、ムーンウォーンク。 7月は風船のパントマイム8月は、えー、ハンドマイムって手でやるパントマイムやりますのでねぜひこちらもお申し込みくださいは い, いやほ星井さんありがとうございますまたぜひいつでもご参加ください次回はね、ありがとうストレッチはねえっ、ー、とまた木曜日と土曜日できます はいそしてイーデスビデオ上映会シスターのビデオ上映会は6月11日土曜日やってますこちらもあとねマイムリンクの企画のチラシが間もなくできてきて情報公開にもなってきますのでまたご連絡させていただきますはい告知させていただきますね結構ね7月兄さんってあといまですからねもうバババッとご予約くださいはいということでありがとうございました今日もとっても本当にいいです今日もとってもいいですありがとうございますはい 皆さんまたご参加ください。ありがとうございました、えー。本当にありがとうストレッチの時間が私の癒しの時間でございます。<笑>多忙な毎日の中の、このありがとうストレッチできるのが本当に幸せでございます。はい、また皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。えー、次回は火曜、木曜日、はい、お待ちしてます。今日も本当に素敵なお過ごし、えー、一日お過ごしください。ごきげんよう、have a nice。ちゅうぜい、じゃバイバイ。